主に、ね、苗木を中心にいつも京都では売るんですよ。はい、関西の方の苗木と関東の方の苗木って、うん、種類が全然違ってて面白いことが起こるのでこれ見たことないとかまあ生えてるものも多少違いますのでね、はい、何十種類も苗木を持っていきます。うん、その他に、豆豆盆栽や豆鉢も、 もちろん持ってきますけどね。で今回、こういう苗木を売ります。買った場合に、どういうふうな大きさの、どういう形の鉢に入るか、みたいな。えご自分で植え替えをする方にご参考までに、ということで、ちょっとやってみたいと思います。ちなみに、これはヒューガミズキ。ミズキですね。ここのところにあるのが、花芽です。こう丸いのがね。 で葉っぱはもう紅葉してもう触れが落ちるような状態になってますので、うん、実際に販売する時はもう葉っぱはついてないということになります。No. 大梅っていう黄色い花でだいたい2月に咲く冬の花ですねまだ葉っぱついてますけれども咲咲くきは葉っぱがありまません花だけ咲きます、はい、ここで刺し木をしたあと根っこが出たものを根上がりに作っている苗木。 これがどういうふうな鉢に入るのか、うん、ということですねこれもいろいろ面白いのいっぱいありましたねはい、もう根っこの形いろいろなんで そ, その中の一つはい。でこれはミヤマキリシマツツジですねミヤマキリシマツツジの白花なんですけれどもねこれじゃあちょっと大きすぎるじゃないですかそうです ね, ね足元が見えない<笑>見えないしね、見えないしね、うん、これを持っていくと そうですね。他にも持ってきますけどとりあえずこれを金沢は、えー、とポット苗じゃなくて植え替えた状態であ金沢は植え替えた状態のを持っていくですね、えーえー、じゃあまず水きから、うん、水きはもうね今ほら触るだけで取れますからパラパラってほら、うんね、こう下に引っ張るようにしてねこれはもう形を作るというよりもこのふわっとした状態これを楽しむものですからね 水木はいろんな種類がありますけど、ヒューガ水木が一番小さいんですよ。花が。花が。はい、うん。黄色い花ですね。薄い黄色い花で咲くのがだいたい1月から2月です。葉っぱが出る前に咲きます。で、一番大きいのが普通の水木はこのこの花ね、3倍ぐらいあります。で、お花はイヤリングのようにぶら下がるんです。パ パ, パ, ッ, パッパッパッパッパッ。えー、切り戻しのほらこういうところはね、ちゃんとね。 切りましょうね。こういうのね。こういうね。こういうところがね。この枝はこの下の枝は上の枝と重なるのでいりません。ここは。枯れてます。これ枯れてました。うん、はいこれはこっち側に伸びちゃうと x になってしまうので、これを取ります。この枝も枯れてるかな？でも。 あとはね、花芽がいっぱいついてるので全部このちっちゃいのも全部花芽なんで、はい、剪定は花が終わってからこう短く、うん、切るんですよとりあえずもう今は簡単な植え替えでお花を楽しんでいただくともっと切り口ちょっと墨に塗っておきます目立ちますからね切ったあとが結構根はちゃんとしてますね秋の植え替えですけれどももう葉っぱもないですし 成長期でもないので、ざっとで植え替えるしかないんですけれども。はい、根が反応が早いんですよ、この水木ってやつは。あ、これ挿し木です、うん、言っとくの忘れた。挿 し, し木でつくんですよ。だから、もっと小さい木を作りたい人は、いらないとこ切って挿しとけば、うん。それはやっぱ梅雨時。え梅雨時え。そうですね、葉っぱがあるときにやります、はい。まだあったかいんで、このくらいね、張ってたら、私は切っちゃいます。 下のこう硬いところあると土が出ないんでね軽くこうこのくらい切っちゃってねそうすると土が出やすくなります真ん中ほら柔らかいから春だったらもっとガッツリあもう春だったらここで切っちゃいます半分でパサッとまず切っちゃってからやった方が楽なんで、うん、根が張ってるやつはね張ってないやつは別に。 落とすだけで結構ですけど、あと上から後は上から行きますね。上を上の土は落としやすいんです、ね、力が入る。から、そしたらもうあとは洗います。はい、秋の秋のあのあれはね。洗うんですよね。こうコネコネしてね。秋だけってことですか、いや1年中洗いますけど、うん、根をあんまり切れない。秋の植え替えは？洗って で、地を少し減らさないとかっこいい鉢に入らないら、うん。春だったらもっと切っちゃいますので、うん、切っちゃった場合はもういくらでも小さい鉢に入るじゃないですか？はいはい、そうならないんですよね。粘りが出ますかね。ちょっと自家置きにしないとダメです。こういう場合ここに粘りがあるはずなんです根が上に巻きついちゃってて見えないから下の方が太ってるはず。この木はそういう性質があります。 ここまでほらほら、ね、ほらほらここを出さないといけないここまで埋めちゃうと棒になっちゃいますからね、はい、根が絡んでるので少しまっすぐになるようにしてねほら出てきた出てきた<笑>ここ大事だとこ、はいうん、だいぶだいぶ出たでしょそうす、ねうん、雰囲気全然変わっちゃいますからね根が多すぎるこのくらいでしたら大丈夫切ってもこれ以上切るとでこれが洗った時の状態です。はい でここうううなると朝鉢に入るととに入いうわけですね、うん、さっきまであったのがこれですからねこの深さになってたわけですから、ねはい、ここの枝がね交差してるのがすごい気になるので、ねうん、だからこれちょっと1本だけ、はい、針金かけて下に下ろしたいなとわ か,、はい、かりました花芽が落ちやすいので気をつけて、はい、<笑>咲くまでにねあと1か月2か月ぐらいあるので、はい、その間に少し癖がつけば 咲いいいいた時に針金がかかかかってるるととともなななじゃないですす直せるかなぁとは思いますけどねこのくらいだったらこれが交差してたのをこっち側に落としてであんまり曲げると他の枝がまっすぐじゃないですか、はい、この場合違和感が出るんですねで、うん、この木はねシュッシュッシュッってしてるのを楽しむもので、ね、ぐっちゃぐちゃに曲げちゃうと。 いやらしだから枝はあんまり曲げないようにしてここ重ならないようにして軽く本当に軽くかす<笑>かにって感じですかね。うん、でこっちに流れてるのでね、うん、だからこの枝がまっすぐだったのをちょっとだけこう流す形、うん、ほんのちょっとね。こち大量にあありますののサイズでで高さあるのでね、はい、意外と、うん 小さい鉢にするよりか例えばこうい う, こう下がこう分回りがあって安定感があるこういう感じの方が落ち着きがうんそうそれとあと来年のことも考えるとこのぐらいの余裕が指が入るくらいの余裕があった方がこの木根が回るの早いんですよで水好きですで丸い葉っぱでしたけどもびっちりつくんで多少ねこれよりかはこっちの方がいいかな これだとちょっと大きい感じ。大きいでしょで色が赤と青があったら。外八で黄色い花。これは好みなんですよね。花のならどっちでも良さそうです、ね。そうなんですよ。まあ好き好きですよね。これね。あえて赤にしましょうか。葉っぱが出たときに赤生えるかなとか思いまして。<笑>止めていしょ。いつもの通りにこうやって。 で、粗い土ですけど、朝鉢ですからね一番大きいのじゃなくて、このくらいでやりますまあ、頑張れば少しねンン、少しでいいんですよで、この時に、上に根っこ出てるじゃないですか、はい、こう太いのとか、うん、これちょっと整理しときますここまで出すので、上の根っこ邪魔なんですよねこっちが前、で足が前、ここが前 浅い鉢の場合グリグリグリグリグリってやるでこれが中心に中心よりちょっとこっちになるようにしてちょっと倒すこれは。<笑>じゃないと真ん中に完全に真ん中にしちゃうとこっち倒れてるんで問題が大きくなります。で下から出してこの根元に引っ掛けてグッと引っ張るはい、はい、引っ張りました。はい 反対側も止めます引っ張って曲げて切りますでこれで2箇所止まりましたねもう大丈夫ですね2箇所止めれば大体です浅い鉢なんでこれで植えちゃいましょうか結構根がね張るのが早いんでね水が好きなんで細かい方でやります裏表逆で<笑>やるとやりにくいもんですね、うんそ<笑> ち, ます皆さん<笑>うん、ちょっとね、うん、浅くは感じるとは思いますがここ結構土がうんと入るのでそれ、うん、で, であとはもう一度ここを丁寧にの粘りが目立つから向いてる根っこは取っちゃいますそたら最後にこの細かいまあ化粧赤玉ですね、うん、うちでいう。 でコを貼ればこの骨は目立たなくなりますよ。はい。どう、うん。なかなか吸い上げない。はい、強くなした。よし。端っこの方ちょっとこうやって指で押さえてとくと。おう。この苔、すごい薄いんです、薄いのでこのまんま貼れます。はい。本当は いつも下を切るんですけれどもでなるだけこの根元を隠さないように<笑>はほ、いはいうんとはねこれもねかけたいよねこのくらい、うんうん、まあかけたい人はかけてください、はい、<笑>じゃポイントとしてはポイントはまず、うん、X になってたら矯正するこれ、ね、枝をね、うん、枝がね重ならないよう に, <笑>に、はい、それから ここででで、ね、元を出すってことですすと、はいこ上に比べて下の方が絶対太いですからね、うん、ここから根っこがこう八本根が出てますから、はい、これが来年になるとこれがさらに際立ってくるわけで、うん、ちょっと引っ掛けてあるだけなんでここを縛っちゃうとねここに傷がついちゃうんですよ、うん、よくこう縛ってる人いるんですけど、はいはい、あれはねここに食い込むんでやめた方がいいと思います。うん、1年放っとくと そこくっきりと後ついちゃうんでね、はい、粘りを出すためにはこの辺とこの辺でちょっと止めるそういう感じにしとけばここが太ってきた時に自然に上に上がりますから、うん、ちゃんとで日なたです日向で割と水が好きです、うん、このくらい浅い鉢にでもちゃんと入りますと、うん、春でしたらもうもっと簡単にねパッとできますけれども。うん まあ、今十一月に苗木手に入れて、咲くのが一月から二月ですから。その間にもう安定しますから、とうんと寒い方の方だったら、室内でちょっと保護。しますけども、外へ出しっぱなしでも、関東の人でしたら、全然平気ですよ、うん。このくらいの植え替えは平気です。うん、大灰です。大灰です。挿し木して何年経ってますかね、こんだけ根、ね、が太いから。うん 四年、三年から四年ですね。これ挿して、ここから上が挿し木で、ここから下が根っこです。<笑>面白いですね。こういう苗木を作る人がいるんですよ。<笑>私じゃないですけど。私じゃない。うん、私やるんならこんな大きいポットじゃなくて、ちっちゃいポットで同じ形を作りますから。お、すごい根っこ、すごい根っこです。抜けません。大丈夫かしら？うん、取れた。はい、うわすごい。ちょっととしていきますね。 こうやって根っこがやっぱ絡んでるというか値上がりのやつ多いイメージ。そうですね。多分根っこが太くなりやすいんじゃないですか。かね、こういう状態ですね。ほらここから根が出てますから、エをドンとこしたい、ねうん、んですよね。エックスってますね。<笑>交差してる。なんで私的には矯正したいですよね。こっちに、ね、こっちに持ってきてね。一、うん、回止めるしかないんですよ。これは。 まだ咲かないんでね今のうちにね矯正ここで一回キュッと縛っちゃってこの枝がね<笑>ここでこうこんな感じですか伸ばしてこんなになるんですごいよねここすごいねこんなになってますから一応ねこれじゃねちょっと植えられないですよ春だったらここですよ、うん、で秋なんでここですちょっと長めにちょっと長 め, と長 め, <笑>と長め気持ち長めにしないと危ないから、うんうん、でこれは、はい かわいそうですから巻いてこう植えるしかないですこれしかないです、うん、で、改めてもう一度春に花を割って根が張ってきて植え替えるときはちゃんと伸ばして切って花がちょうど2月なんで今枯らしちゃうわけにはいかない黄、うん、色だから、ね、これなんか生えるだろうねここ入れたらね、うん、派, 手じゃ派手なのやな人こっちだなこれ、うん、好みですねこの形合いますよ 黒だとちょっと弱いかなこれかこれ、どっちにしようかなって思ったんですけど、はい、やっぱりキレがあるから青にします。たキレ<笑>キレがあるからなんか真っ黄色い花ですからねこれは相当引き立ちます、うんうん、で、ハン外ということでちょっと深めの鉢？小さいけれども深めの鉢。この形かわいいですね、うん、止めていっそ はい、さんのですここを1回縛っとかないとやりにくいんですよ。も元をラファイアでちょっと縛ろうとしたんですがラファイアが手元に今見っからなかったので揉め糸そうそうここアルミ線でグリグリってやっちゃうと取りにくい場所なんですよね、うん、後からねだから溶けるものあとが残らないものでやった方がなだだけ目立たないで。あととはくるくるるっと さっき伸ばしたやつをまたしょうがないので丸今度はこうですね半圏外、うん、前を見てこれはねさすがに反対側からはできないので半圏外の場合も中心からもうちょっと外側にこ う,、うん、こうくっつけるような形でやらないと、うん、あんまりこっちの縁に近づけちゃうと端っこから落っこちるみたいに見えますから、うんはい、気をつけましょうでアルミ線をちょっと細いのに取り替えます この枝がちょっと邪魔なんですけど、うん、花芽がね。この枝ついてるからここに花があるんでここまでは切れます。はい、切って植える時にね。2箇所止めしてても、この根っこはぐらぐらしてるから、ふわふわなんで手で押さえて位置を確定しながらやった方がいいですよ。最初左手の親指でそう。こっちでね。今最初にやった時にね。 これは冬越して1月に入ってもっと花芽が膨らんできたら取りますそれまでこうやっとけば冬場は木が硬いんでね形がつきやすいですから外してもビローンって広がったりはしないと思います剥げないですね冬場に向かって植え替えした場合霜柱が立つことがありますのでうまく貼らないと剥げますねそれとあと何もやってないと本当に土が出ちゃう 多少貼っといた方が楽です。どうでしょう。可愛 い, いですよ。文字書さいたら可愛 い, いですよね。うん、この毛面白いですよね。んね高いもんじゃないんで。京都の人。はい、見てたらぜひお買い上げください。<笑>苗木で持ってきます。<笑>苗木でいくらぐらい。苗木で。苗木で千円。千円。ああ、全部値上がりになってますもんね。いはい。だけど、これだと。 場所取るんで根巻きにしときますから、もうちょっとこの雰囲気は違うかもしれないです、うんで。見本でもう一個ぐらいは作っときますけど、数ないんです。数あんだけしかなかったから。二十ぐらい？<笑>そんなにない。ない<笑>限定限定十個ぐらい。十<笑>個ぐらい。<笑>うん、これねもっと欲しいんですけど、うん、ないんです。すみません。<笑>次はこれ？これで、ね、こういうのね。うん これがなんですけどね。これこれじゃおかしいでしょ。なんで、ちょっと小さくしたいじゃないですか。あ、苔あってもったいないんで、この苔取っておきましょう。もう手でやるしかないんです。これ。ほら。あのツツジの根っこってすごい、なんていうのかな、ふわふわなんですよね。うん、あれもそうでしょ、うん。サツキもそうなんで、もうこれね、洗うしかない。細いんです、ね、猫がすごく。うん、わタメっていうの、なん 何で、ね、って言うんだろう、か、うん、密度が。うん、そうそうそうそう。な い, い。一本一本が別にしっかりしてないっていうか、ふわふわしてるっていうか、うん、だから洗うとなんかふわふわーっとしちゃって、うん。こんなになっちゃうも。うん、二、うん、本だったんだ。そうなんですよ、今ね、洗ってたらね、二本だったんです。えい、日本にしちゃえ。うん、だけど、これじゃ格好悪いんだよ。うん、棒でしょ、うん、棒、棒です。棒です。この場合ね。 盆栽にはならないとこの。もう一度くっつけてこう丸くするか、分けるんだったら草を一緒に寄せ植えにするしかない。今の時期<笑>ちょうどいい。この水で結構。ああそうだからね。こういう場合は対処する場合は、これはあのつるそばです。 小さく育ててあるツルそば、ね、今は盛りですよね地方によっては一年中咲いてるそうですけどねこれうちで刺したやつなんですよ刺し目挿し芽刺し目刺し 目,、ね、刺, し目刺し木、刺し木かな草なんで刺し刺し目刺し目だか、うん、これがツルそば、ね、でここに黄金白が生えてるじゃないですか、はい、これをちょっと頂 い, いて勝手に生えてきちゃったんでこっちのは えー、ズミです。うんうん、ズいイキなんだけどね。ここにこれがついてるのはよくない。木のために。シダだけ飛びます。ほ, ほら、これいい木だよ。こ れ, <笑>これは今やらないので戻しますけど。斜、は、め、い、もあるし、斜め、ねうん、もついてる。これズミです。これでどっちをやるかっていうと、うちの方が棒なんで、こっちはなんとか斜めだ。これはもう完全に棒じゃないですか。うん 曲げることはできますよ。多少、うん。でも折れちゃうかもしれない。半分でいいな、もう使えない。半分でいい。ほ、は、ら、い、これはケト土使います。はい、です、うちで練ったやつです。ケト土と赤玉土と、あの乾燥水苔を配合がありますけれども。はい、それを練って、よく練って、はい、接着剤の代わりになるんですよ。 あんまり棒が目立たないように、これで植えるときはちゃんと赤玉で植えますか大丈夫です。はい、<笑>これ接着剤代わりに使っただけなんで、一応こうまとめといて、うん、で、あ、一少しつらそうかなとか。八に植える？八植えます。うん、苔玉作ってるわけじゃなくて、接着剤の代わりにしただけです。つづじか苔玉の感じですよね。で入ります。はい花が今ピンク咲いてて、このつづは白花ですから。 白い鉢だと花が咲いた時にちょっとねあれしちゃうんで全然関係ない緑というか網が見えないくらい<笑>であとはこれをこれはあれもあれもこれもないですよね前も後ろもあんまない、うん、ちょっと斜めにしたいのだけど言うこと聞かないとこのツツジは解<笑>いてみないとどういう苗木になってるか分かんないっつうところが苗木の怖いところなんですよところが安いんですよ <笑>だから覚悟してこの場合はこうしようとかねいろいろね臨機応変に、うん、臨機応変にやっていかないとダメですよ予想と違ってたとしても生 き, 生きてて花は咲きますからねなので、ね、気にしてると咲きへ進まないので 土, 土が少しついてますが問題は特にないいと思います売ってるけど 土, 土は混ざってないですからそのまま使っちゃうんです 配合済みって書いてあればいいんですけど、うん、配合済みじゃない普通のケト土は本当にあに乾燥するとガッチガチに固まっちゃいますので、うん、そういうのがないように配合済み売、うん、ってることもありますよどういう配合だかわかんないですけどねうち、んね、はだい大体あのケットが 4, 4の3の3ぐらいかな、うん、赤玉が3であれが結構入ってますよ 乾燥水苔の、うん、あの細かいやつそこまでないか532ぐらいかな5が毛と土3が赤玉2が乾燥水苔、はい、ね予定とは全然違う形になってしまいましたが、うん、これがもうちょっと曲げたいところですかすかにね時間があれば1回曲げたかもしれないけれど、うん、でこれ咲くのはもう4月ですから4月、うん なんだかかよくなない気になる<笑>、うん、でもなんか自然自然って感じでもあの少したつと成長しますからねあの草がそうすると全然雰囲気変わってくるんですよです、ね、このまんまの形じゃないんで、うん、草が大きくなっちゃいそうなそ う,、ね、そ, う<笑> そ, うそうそうそうそうこれはねあの小さいまんまでいらせようと思えば枯ればまた生えてきてちっちゃいんですけどこれは 伸びて咲きますから、で邪魔になったら切っちゃう。切っちゃう、根っこからまた生えてくる。場合と、そのまんま枯れちゃう場合とあります。釣りとかね。いいですね。ジオラマ感が。<笑><笑>ということで。はい。これからイベントで販売する木の上。 かえってことですねそうですね で, すでここから2月に花が咲く1月の終わりから2月ですねこれはこれはツツジは4月の頭4月の頭で、こっちが、うん、これは2月やっぱり、うん、国風盆栽典の頃にいつも咲いてるんですけどねどあったかければ1月の終わりでも花が長いからなるほど、ね、こ, れこれから楽しめるま雑木たちということ で, で、ね、花物っていうことではい。それが11月の 二十五日から二十八日です。の大観天で販売します。はい、でプラス、えー、金沢のイベントが十八十九二十だっけ販売は。そうですねで、そこには植え替えたもの。あと桜がいっぱい、しだれ桜から、うん、旭山から、御殿場から。大中小揃えて、梅も、あ、ソメイヨシノもございます。<笑> いっぱいあるということですね。すはい、そうですね、はい。花物中心になります。ね。ぜひとも、そちら二つのイベントありますので、大野さんの盆栽。まあ普段買いに来れないような人たちはそっち。そうですね。金沢の方の方遠いし、うん、京都の方も遠いですから、ねそうですはい。ぜひ来て、お買い求めくださいと。はい、そうですね。はい、豆盆栽がいっぱいありますもんね。豆の苗木はいっぱい持ってきますよ。ねはい、こんなちっちゃい苗木はもちろん、出来上がってるのもありますけども、まあ。 今回はでも苗木中心になると思うんですよね。鉢上げがちょっと間に合わなくて、出来上がった盆栽葉っぱ全部落ちちゃってますから。うん、もみじとか、はい、早いんですよ、落葉が、うん、なんで鉢も売ってる。ますよね。うん、だから、それでこう言って、自分で作ってくださいと。はい。<笑>豆鉢はもう、うん、いくらでも。いくらでもあるんだ。あります。あるということです。で、二つのイベント、ぜひ皆さんお越しください。 ありがとうございます。はい、<笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。<笑>